えー、ここではですね、パ、え、ワーポイントのスライドを、スライドにナレーションを入れてビデオ化する作業について説明したいと思います。ね。えー、とっても簡単な方法なんでね、皆さんもやってください。ね。授業動画とかね。えーまあ、いろいろあると思いますけれども。で、えっ、ー、と、じゃあパワーポイントね、バージョンによってちょっと違いますけれども。はい。まずですね、インサート、ね、挿入、英語バージョンですね。 これを 押, 押すと、あ、ここにスクリーンレコーディングっていうのがありますね。はい。ただ、これはトラップです。うん。これをクリックすると、ね、例えばこの範囲の、ね、えー、をなんか録画しますよっていうだけで、ね、これは、あの、スライドを録画するものではないので閉じてください。こう、ね、そこじゃなくてスライドにラレーションを入れてビデオ化するのはここです。スライドショーっていうのがあります。ね。で、ここに、 ここね、レコードスライドショーをクリックすると、これをまた2つ出てきますね。で、えっと、2つあるんですけれども、これは今のスライドを録画する。で、これは初めから録画するってことですけれども、違いはですね、えっと、この下のビギニングの方、フロンビギニングからやると、最初から最後まで通しで録音する。ね。で、このカレントスライドの方にすると、 スライド1枚1枚に、あのー、止めてですね、1枚1枚止めて 録, 録音していくんですね。えっ、ー、と、だから、えー、そ、この方がねあの、カレントスライドの方を選んだ方が、例えば10枚スライドがあってそれを全部ビデオにするときに、えー、8枚目で、ね、ナレーション間違えちゃいました。取り直したいときも、えっ、ー、と、はめからを選んでいると、最初から取り直さないといけない。 のかなうん。わかりませんけど。えー、ま、とにかくね、一枚一枚撮りたい人は、えっ、ー、と、カレントスライドを選んだ方がいいと思います。で、こう選ぶと、このような画面になります。ね。はい。で、えー、っと、えー、っとですね。えー、っと、まずこうやって開きますね。開くと、ここで、ね、マイクロフォン、うん。うん、とか、カメラをね、選べますね。あと、 なんかこのカメラをオンにすると、こうですね。あの、自分のね、あの、顔を入れたいなんていうときは、ここ入れることもできますけど、まあ今回は入れません。はい。じゃあ、この1枚に対して、ね、ナレーション入れていきます。はい、じゃあいきます。じゃあレコード。はい。皆さん、こんにちは。皆さんは四国がどこにあるか知っていますかはい。ここですね。 はいというわけで、えーとえー、と録音が終わったので、えー、とストップをしました。そうすると、ここにこれが現れてますね。じゃあ、聞いてみましょうか、今、録音したものを。はい、えー、皆さん、こんにちは。皆さんは四国がどこにあるか知っていますかはい、ここですね。はい、いいですね。2枚目のスライドにじ自動になりました。ね、えー で、さっき、あの、見たように、そのタイミングっていうのも、この、今アニメーションつけましたよね。最初はこの地図が見えなかったけど、出てきましたよね。このタイミングも、この、これに合わせて出ますからね。はい。じゃあ2枚目いきましょう。はい。じゃあ2枚目の録音。はい。香川の方、あ、香川じゃない。えー、まあいいや。えっ、ー、と、四国の形ね。はい。四国。 はこんな形です。はい。ね。4つの件があります。知ってますかね。えっ、ー、と。あら。あれ、ちょっと変だ、うん。あ、すいません。ちょっと失敗しました。ね。じゃあ、これ、あ、あの、今のはね、失敗を消すときの例。えっと、じゃあ、これちょっと失敗したので、これを。で、このときにですね、クリア、オールスライドにしたらさっき録音したのも消えちゃうので、このカレントスライド消します。ね。じゃあ、もう一回取り直しましょう。 はいえー、四国にはね、4つの県があります。知っていますかはい。香川、徳島、愛媛、高知です。はい。聞いてみましょうか。はい。えー、四国にはね、4つの県があります。知っていますかはい。香川、徳島、愛媛、高知です。はい。ね。じゃあ、最後のスライドね。はい。これはアニメーションはありません。 香川のね、美味しいものといえば、ね、讃岐うどんですね。はい。本当に美味しいです。ね。えー、食べた時にねあ、うどんってこんな味がするんだってね、思うぐらい、えー、美味しいです。どこで食べても美味しいです。はい。はい。じゃあまあこれ、まあ聞かなくてもいいですね。はい。じゃあそれで、じゃあスライド全部、このように一枚一枚について録音が終わりました。そしたらそれをですね、ビデオ化する前に、 えー、試して聞いてみましょうえー、っとまあそうですねえー、っと試して聞いていますねじゃあここでスライドショーをねスタートさせますねはい香川のねおいしいものといえばねさぬうどんですねはい本当においしいですあ、ね、あ最初のスライドからになっちゃだめ、えーね、ですねそうじゃなくて最初からね最初から聞いていますねはい、えー、皆さんこんにちは皆さんは四国がどこにあるか知っていますかはいここですね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 はい。というわけで、ね、通して聞いてみました。あ、OK です。じゃあ、これをビデオにしましょう。うん。じゃこれをビデオにするときは、はい、ファイルですね。ファイルのところで、えー、エクスポート。ね。そうすると、クリエイトビデオがあります。そして、なんかいろいろありますけれども、これは見ないでクリエイトビデオを押します。そして、保存するところ。ね。えー、まあ、ダウンロードですか。 ね。はい。じゃあ、ここで、ね。セーブします。ね。そうすると、ね。はい。ここですね。一番下の方にちょっと動いてるのが見えますね。えー、っと、これ結構時間かかります。ビデオ化するの。今やっているのは、えー、3枚のスライドじゃないですか。3枚のスライドに簡単なナレーションを入れただけなので、そんなに時間はかかりませんけれども、まあ、ね。10分の授業動画とか。 なると結構時間がかかります。はい。で、待ちますね。まあ、えっ、ー、と、これで、あの、撮るときのいい点っていうのは、まあ、パワーポイントでね、あの、授業資料を作ってる人なんかは、まあ、そのまま使えるっていうのもありますし、あとはスライドごとにね、録音できるんで、えっ、ー、と、先ほども言いましたけれども、ね、あの、途中で間違えたときにね、そこだけ、あの、ね、吹き、 吹き込み直せばね、いいだけなんでね。はい。それが便利だと思います。はい。で、はい。じゃあ、できましたかね。はい。えー。はい。できましたね。ここできました。えー、ど, どれだこれか。ビデオを見てみましょう。はい。えー、皆さん、こんにちは。皆さんは四国がどこにあるか知っていますかはい。はい。できていましたね。はい。で、ね、これを、 ね、YouTube にあげるなり、ね、まあ、ローカルでそのままね、あ、うん、ね上げる、まあ、よくわかりませんけど、それを共有すればね、いいわけですね。はい、それでは、えー、ね、PowerPoint のスライドを動画化する方法でした。はい、ありがとうございます。